こんにちはこじい県宇都宮市より参りましたリンクです発散加となります皆さんご声円よろしくお願いしますリン英語会議いざ アメリカ軍来年この地を守り思いをつなぐ逆境をはね返し復興へと導く者たちこのまま so mad at you.